なおこれから行う靴田議員への質疑について念のため申し上げます各委員から靴田議員に質疑ができますが靴田議員から質疑をすることはできません、えー、それでは質疑のある方は挙手願いますそれではあの靴田議員に質問をしたいと思いますあの6月23日のえー、一般質問も ありましたそれから7月の14日これは本会議討論から7月23日は懲罰特別委員会での一審上の点面もありましたちょっと時系列で、ね、ちょっと質問していきたいと思いますあの6月23日の一般質問においてですね、えー、共産党がもし権力を握ったら あなたからすべてを奪い、あなたを奴隷に落とす逆たとされると、こう、うんえー、発言しておりますけれども、何を根本に、こういう発言をされるか。 えー、事故もしくはこれらのものの従事する業務の直接の利害関係のある事件についてはその記事に参与することができないとありますけれども事故もしくは従事する業務の直接の利害関係義務議員は議員っていう業務の直接の利害関係にあるのに事務局のその判断はおかしいんじゃないでしょうか。 はい、委員長あの今のね、先ほど、えー、総務課長から明快に答えていただきましたい今の福津和議員の発言は、質問に相当するんですけど、これはちょっとね、問題ですので、これに答える必要はないと思います。あの福田議員、えーと、先ほどお私からもお話 し, したように、まあ 質問をすることができないということでございますので、そうしたを踏まえてご発言をお願いいたします。はい、長野県の私の質問か、えっと、鶴岡議員、何を根拠にと言われたんですけれども、過去に共産党さんはそういう事件を大きなところで二件ほど起こしておりまして。 1952年、横川元大義襲撃事件、共産党員13名は横川、横川重次自宅を襲撃し、本人に与直を指なる恐怖心を突きつけ、体中を切りつけ、重傷を負わせた。犯人の供述によると、横川は広大な山林を所有している地主であり、人民の敵であるから、殺して金を奪い。 その金は日本共産党の活動資金にする予定であった。えー、そういう事件を起こしています。千九百五十二年明けぼの事件、えー、共産党山村工作隊、多分これあのリーダーが山村という方なんですね。山林を村人に平等に分け与えるため、すべてよこせという彼らの義婦人の要求を拒否した事務主の自宅に強盗に押し入った事件。 死者こそ出なかったものの、えー、家族全員血だらけになりまして、えー、ボコボコにされましてそういう事件を起こしておりますあとですね、あのー、共産党さんは政府公認の暴力革命を放棄していない団体とい う, う認定されてますけれどもつい最近暴力革命を成功させた国がありますよねアフガニスタン あのタリバンという組織が暴力で国を奪いましたけれどもあの人らは今何をやっているかというと逆らう者を殺して回っております、えー、私のツイッターの、あのー、フォローしている方には海外から情報を仕入れている方多くてですね例えば街中を車で兵士が 巡回してかぶり物を被ってない女性をですね、射殺して回ったり、えー、アラーを称える歌以外は認めないといってですね歌詞を射殺したりそういう映像が毎日毎日わんさか流れてまいります、えー、暴力革命を成功させたならばこのあけぼの事件横川大義士、襲撃事件のようにですね 富を平等に分配するためには、一度収奪しないといけないわけですから、手元に全部集めないといけないわけですから、こういうことがまた起きると。共産党さんが暴力革命を成功させたならば、これと同じようになる。タリバンのように振る舞う。それが根拠であります。以上、はい、u ブイ あのじゃあ2つ目に、えー、共産党は危険だ、滅ぼすべきだという、私のことも取り残さないでほしいものであります、えー、共産党さんもいいですよ、靴棒は危険だ、滅ぼすべきだと思ったなら、何か言ったり、何か、えー、やってくれても全然構いませんと、まあ、こういうふうにう、まあ、述べているんですね。えー、危険だ、滅ぼすべきだって、これはどういうこと はい、つわぎイギリス、アメリカ、ドイツなどでは共産主義が禁止されております、えー、これはあの危険だと思われて滅ぼされた例であります、えー、日本もですねあの、世界を見習いというのであれば共産主義を早めに禁止した方がよろしいかと思います、えー、イギリス人の議員がですね、来日したときに、えー、日本共産党の議員を見てですね 生きている共産主義者を初めて見たとそんなことを言っていたそうであります、えー、それとですね、あのー、私に何を言っても何をやってもいいですよ相互主義だから、えー、そしたら共産党さんは私をこのように懲罰委員会にかえてるじゃないですかまあいいんですよあのそれこそ相互主義ですかですけどね、あのー、私は共産党さんには仕返ししていいと言いましたけれども えー、何にも、あのー、発言してないですね、立憲さんがそのとおに一丁込にしていくんだと、どういうことなのか、ちょっと不思議に思っております。えー、そこはあの立憲さんは、靴座を敵に回しても、大したことないんだ、ば、え、か、ー、にしてるんだな と, と、今ではそう思っております。はい えー、それから、まあ、我が国においても、一日も早く、まあ、共産主義を非合法化していただきたいなと、私は強く強く希望しておりますと、えー、これは、あの今でも、このように思っています。長はいはい 先ほどもお答えしましたけれども、えー、世界を見習って、共産主義を非合法化してですね、まあ、何も滅ぼせと思っていることは、ですね物理的にくしてしまえということではなくて、非合法化してですね、活動を停止させる、そういう意味でありまして、今でもそれは強く強く思っております、えー、世界を見習って、共産主義を日本も非合法化、禁止すべきだと思っております。 まあ、憲法上の思想、心情の自由 あ, のあるんですけども、これについてはいかがですか、はいえー、暴力革命を起こしてですね、流血と暴力と殺人が不可避の暴力革命を目指す団体、えー、レーニンも国家と革命の中で、共産主義革命には、 暴力と殺人が不可であり、えー、このように述べております。そのような潜在的な犯罪者集団に、えー、そのような思想心情を、えー、認めるまで、えー、日本国憲法は寛容ではないと思いますその証拠がいまだに日本共産党さんが公安監視対象である それがあの、何よりも物語っておると思います。それから7、7月、七月十四日の本会議討論でもですね、えー。まあ、日本共産党が、まあ、陰でなんて言われているか、ご存知で、論より覚え、嫌がらせ、論より。 大声、嫌がらせ、脊髄反射で口答え、脊髄反射で口答えなど。あの、インターネットの掲示板のコメントなどを、えー、引用しているんですけども、えー。その意図、目的は何ですか。はい、くつわぎ。えー、脊髄反射で口答え、何よりもその通りであると思います。 そもそもが内理たすきで選挙違反をしたことを糾弾されたにもかかわらず、えー、それをですね、えー、司法の判断に任すであるとか、えー、そのような言い逃れをし、論、えー、より法務に謝らせ、えー、5時間休憩して、ですねその後に出た答弁が、こちらの納得のいく答弁では全然なく、ですね人を小馬鹿にしたような答弁なさってましたよね。 我らのみならず、職員さんの時間も、ご時間も無駄にしてましたよね、これが論より大声を嫌がらせじゃなくて、一体何なんでしょうか。委員長、議、は、務、い、委員、ま。じゃあ、次の質問にしますけれども、えーこのま、このように、あのー まあ、私たちは、ね、懲罰動議を、えー、書いたんですけども今 の, あの靴沢氏の、ね、やっぱり言動を聞いていてやっぱり委員会条例であるいは本会議場でそういう無礼な言葉それから、まあ、誹謗中傷ねそれから非常に挑発的です。 こういうあの言動をまあ繰り返しているんですけどもその言葉をまあ改めて聞くんですけども撤回する意思はありますかはいイン、えー、全くないです、えー、表現はあラマッチョドイナと反省している次第です、えー、家畜奴隷にしてもですね、えー、全くその通りなんですから他に表現はしようがありません とですね、いいとこ取りの卑怯卑劣とも言いましたけれども、え例えばどうですかあの、署名議員に指名されて、名前を呼ばれて、議長に名前を呼ばれても、共産党議員さんは返事もしませんよね、それでいて、議長に対しては、挙手をして発言を求めると、これ、いいとこ取りの卑怯卑劣以外の何者なんでしょう。 返事もしない議会を馬ばにしている、議長を馬ばにしている共産党議員の皆様こそ、懲罰にかけられるのがふさわしいと思いますけれどもあの、まあ、質疑ですのでね、はい、質疑ですので、はい、また意見は後で述べますけれども、とりあえず私の質疑はここで、あのとりあえずやます。はい どうかいかがでしょうか。はい、はい、小林議員、小林ありがとうござます。じゃ僕から。いろんなあのニーズがね、今回あの懲罰委員会の設けるに対して、あのそういう部分で、まあ今回この場を立てたと思うんですけど、例えば殺すとかね、死ぬとか。 死ぬやね、殺す、死ね、心、まあここの中にはないですけど、例えば、そういう殺すとか死ねとかっていう言とっていうのは、例えばその、逆に表現の中の、表現の自由がある中でもし、例えば発言するときに、そういうものに対して、例えば、津田さんの中で、その、意味があるかないかっていうと、どういう感覚で思いますか。はい い質問の機能もうちょっと詳しく例えば、うん、とあの今回 の, この懲罰委員会を立てる前にあたってその、今回の内容っていうのがね、そのまあ、いわゆる対、まあ、さっき先ほど冒頭でも言いましたけど、あの対局的なものではなくて、あくまでも品位とか。 議員としての品位に対してその、まあ、どう考えてるんだとかっていう方も結構いらっしゃったのであのその 品, 位の品位の中でね例えばその発言もし議員が発言する、まあ、人が発言するでも何でもいいんですけど死ねとかねもし殺すっていう表現に対して靴辱さんの中ではそのもしそういう表現を例えば誰かに言われたり誰かにあのもしそれを言われた時には。 それは、品位がある言葉なの か, なのか、ないのかというのは、どう感じますか、はい、つまり、えー、私あの、ネット上に私の悪口があ2億個ぐらい転がってまして、えー、死ね、靴だ死ねっていう言葉も1000万個ぐらい転がっておりまして、私は慣れておるんですけれども、これ、あのそもそもが、まあ、共産党さんの内裏たすき、選挙違反。 それについて5時間の休憩で職員さんと我々を苦しめたどうして共産党さんはこんな人手なしのことできるのかこういう説明をしたつもりであります、えー、共産党さんがそういうことをできる理由というのを暴力革命を目指しているからだ我々をいずれ搾取対象と思って馬鹿にしていくか えー、そういうことを丁寧に説明するにあたってふさわしい表現ではなかったかと思います、えー、これはあの1951年練馬事件、えー、警察官を撲殺し現地を強奪1950年白鳥事件、えー、札幌で警察官を射殺、えー、田口事件警察官をお射殺と、えー、そういう事件ありますけれども当時の新聞ではあもうちょっと表現がきつくですね 人面重心、鬼畜の商業という表現もありますよ。で、えー、あとですね、あけこの事件で一家が重臣妃が襲われた、今後ボでご公にされた、12歳の姉がですね、自分も血だらけのまま弟の血を拭っているのを見て、捜査員一同摂氏役ンすという新聞の表現もありました。これはあのー 怒りで持ち上がる自分の手を押さえながら歯ぎしりして悔しがるっていう意味ですよねえ私の使った表現はこれに比べたらぬるくぬるく生ぬるく表現足りなかったんじゃないかと今では思っているところでございますえ共産党さんの暴力革命の危険性を表現するにはふさわしい表現だったと今でも思っておりますはい、小、はい あのね、僕が質問したいのはそういうことじゃなくて、別にさん、今回 の, この一般質問で出た発言に対して言ってるわけではなくて、今、楠田さんのところにメールが来てる、その死ねとか、例えば殺せとか、もしそういうのを言われたときに、楠田さんは、その相手に対して、その議員とかではなくて、 その人として死ねとか殺せって来たものに対してお前も死ね、お前も殺すっていうふうに返しますかっていうことに対してはどう思いますかっていうです、はいまえー、私は議員であって、えー、多少の権力を持っている権力者でありますから、えー、正当な批判は受けるべきだと思っております、まあ、あの死んでしまうえーまあ、日常で、えー、仲のいい人同士はあ使うと思います えー、権力者、批判を受け付けない権力者を独裁者って言うんですけれども、例えば、まああのー、今、中国ですと、えー、習近平はプーさんなんていうと、その人いなくなっちゃうみたいんですよね。えー、私はあちょっとだけですけれども、議員としての権力を持っておりますので、批判は受け付けます。はいはいお もともと懲罰委員会ので、重、えー、定時である17時15分を過ぎて、もう議論が行われていた、でまあ、当然のごとく、えー、政府幹事長から行われているわけですから、えー、関連する、えー、役職者の方は残ってますし、えー、事務局の方も残業となったという事実があったんですが、このことについてはどのようにお考えですか。はい、津田議員 えー、小坂議員、間違っていると思います。議員には権力があります。その一つが、あ休憩同意をして、五時間職員さんを足止めする権力。それとですね、行政調査権と言 い, いまして、都市部の行政は議員の質問を拒否することができな い, という、そういう権力もお持っております、えー。さらにですね、私が政府幹事長会を開けとお言った覚えはありません。私の発言によって、政府幹事長会が開かれて、 職員さんたちがあ少しの時間を無駄にしたのは、まあ、申し訳ないですけれども、私の意図するところではありません。はい、小高い小高い委員。失礼し ま, すまああの権力を持ってるか持ってないか、まあそれぞれ、えー、権力っていう意味合いがどのように感じているかと。と、えー、いうことでそこの試験を戦わせるつもりはありませんので、えー、お聞きです、ね。 まあえー、ということで、政府幹事長会は私が招集したわけではないし、結果的にそうなったんであって、私の責任ではないということで、まあ、政府幹事長会、あの議長が、磯議長が招集をされたという部分ですよね。で、まあ、今回、一連の同の議員の提出と、まあ、委員会の設置に向けてなんですけど、まあ我々は、その、 ルールにのっとって、えー、道義の発議をして、で、それにのっ と, ルールにの っ, とって、えー、磯議長が差配をされて、われわれは磯議長の差配に粛々と仕上がって、この委員会に出席し、今ここに臨んでいるわけなんですけれども、まあ、一連、あのー、決議の議、えー、決の仕方がおかしい。 で、この委員会の委員の選任の仕方がおかしい と, ということを、えー、事務局の説明があったにもかかわらず再度されてますけれどもということは最終的に、えー、磯議長の差配に端がある と, ということを屈澤さんは主張しているという理解でよろしいんでしょうか。 歌、え、詞、ー、はあると思いますけれども、この懲罰委員会と本会議で、えー、多数決で決任されたものには私は知ってもうと思っています、えー、ただですね、4種類ある懲罰のうちですね、えー、議長の訓告、謝罪、3日間謹慎、除籍と、えー、このうちですねもしの謝罪なんてことになったらば、私は絶対悩みませんので。 その上の3日間禁止にしていただきたいなと思っております。はい、小高委員。あの改めて確認します。あの。えっ、ー、と。議長のこの議会の一連の運営に瑕疵があったということを。葛沢さんは主張したいんですね。はい、葛沢議員。 えー、委員会上で15条に照らしても、いまだに瑕疵があると私は思っております、えー、事故の業務の直接の利害関係、だってお二人は議員の業務やってるじゃないですか、それに直接関係あるじゃないですか、この懲罰、協議は。全くおかしいと思ってはおりますけれども、悪法も法来という言葉もありまして、皆様があ多数決で決めたことには従いたいと思っております。 かにあの先ほど来あの、ちょっとうまくすり替えられてしまっているのかなと、だから、その私が聞きたいのは、議長が謝配する今のこの豊島区議会の運営に、あなたはきしっかりと、菓子があるということを言っているんですねと、はいうこと、田らに、先ほどから菓子があるって言っているじゃないですか。 気に入らないけれども、そこで決まったことには従いません。先ほどから言ってるじゃないですか。ということの命令を、あの伺いました。えー、その中で、今も、えー、そこについては、あの。基本的には、まあ、非難であって、まあ、言えずないだけであって、えー、無礼には当たらないんですよ。という、あの、本人からの、ご意見といただいたところでございます。 えーっえー、と今までもコロナ禍で、まあ、地方実証の中で、やはりこの議員として、えー、先ほどもあの議員としての権力を有しているんだよというところをおっしゃっておりますが、その議員として の, その、えー、品位の保持の中でも、ブ、え、レ、ー、の言葉とか、それから、まあ、あの基本的にはそういうところについてのを豊島議員会の中でも、そういうところの。 えー、議員を持ちなければならないというところに対しては、今ま変わらず考えは、えー、一切そこに対しては無理に当たらないというふうに捉えていらっしゃいますが、はいはいえー、これはあのそもそもはですね、共産党さんの内立つきによる選挙違反で、どうしてこういうことをするんだ、えー、議会の皆さんに説明するために発言したわけでありまして、えー、議会の責任だとか、議員の責任だとか、 はですね、違違法行為、選挙違反、議員の立場そのものを規定する重大な選挙違反に比べれば何のことはないかと思いますえさらにはですねこういうわけで共産党さんは法律を無視したり軽視したりするのは平気なんですよその説明をしたんですからそのえげつない実態を説明するためにえげつない言葉を使う、えーまあ、使わざるを得ない 今でも適切な表現であったと思いますさらにはですね共産党さんが犯罪行為をしているというのはなんと志位和夫委員長も認めておる事実でありましてえ篠原丈一郎さんというジャーナリストの方がいらっしゃるんですけどもこの方は久手坂秀夫参議院議員の離党とともに共産党を離れた方なんですけども以前ですね えー、7月15日に共産党結党99周年というのがあイベントがありまして、まあ、先々月のことなんですけれども、そこでですね、志ズを委員長が、口を滑らせまして、えー、今日が、まあ、世間に許されないような間違いはしていないって言っちゃったんですね。 えー、つまり小さな誤り、えー、犯罪はあ犯している、えー。その発言が世に出回ってないのは、それを聞いた共産党の事務局が、不破哲造前委員長の意向を受けてですね、削除に奔走したからであります。これは載せるなと、えー。大手メディアを駆けずり回りまして、C、えー、和夫委員長ですね、電話で、 上前院長にじ々じぎにめちゃくちゃ怒られたそうでありますなんで篠原淳一郎さんはこんなことを知っているかと言いますと現場にいた記者から直接聞いたと、えー、そう言っておりますで過去にたくさんの犯罪殺人事件を犯しているわけなんですけれども練馬事件白鳥事件田口事件揚げ物事件ですね、えー、これを共産党さんにお聞きしますとですね 党の一部のはぐれ者、つまはじき者がやった犯行で、我々は関係ない、えこういうらしいんですけれども、え篠原潤一郎さんによれば、これも違う、党ぐるみやっていたことで、えというのはあの、東京共産党にお勤めになって、えー、いたときにです、ね、上司の方が、その犯罪の隠蔽、 に、えー、加担したと、1950年に朝鮮戦争が勃発しましたけれども北朝鮮の援護のために日本国内で混乱を起こしなさいという命令が共産党さんから下りましてで1951年の江島事件1 9 5 2年白鳥事件1950年田口事件1950年横川第二次襲事件、えー、などなど集中して1950年代に 行われております。1956年にですね、共産党本部から、そろそろおとなしくしなさいと、命令が東京都共産党にも下りまして、篠原潤一郎さんの当時の上司はですね、細胞から拳銃などを集め、山に埋 め, て埋めに行ったとお、酒の席で、えー、何度も何度も聞かされたそうであります。 えー、つまりですねで、この上司、当時の上司はなんと、椎一夫委員長の上司でもあった方、えー、そんな方がですね、共産党にとってはぐれ者であるとか、つまはじき者であるわけもなく、えー、きっとですね、椎一夫委員長もこの話聞かされてたんじゃないかと、篠原さんはおっしゃって、えー、おられますけれども。 つまり1950年代のおいろんな殺人事件やあ騒乱事件は、共産党本、保守本流、共産党本部、えー、その頃はあ宮本賢治委員長だったんでしょうか、その保守本流の共産党が遠くに起こしたものであると、えー、この人選、えー、つまりあのかつての志位和夫委員長の上司があ隠蔽工作をしに、 天寿を山に行った、埋めに行ったという発言からも分かります通り、そんな人が党のつはじきであるわけがない、うん、ということなんですけれども、えーうんうん、とですね、はいえーはい、上哲三前委員長、はいはいはい、今、質問している内容についてはですね、うん、あのいっぱい質問した内容について 今、ご自分がどういうふうにということで伺っているところであってあの今、保管するようなご説明のところもありますが、あの先ほど、えー、だこの内容、えー、発言について、きちんと自分では話をしましたけれども、こういったその議会の質思を生み出して、不快な思いをですね、共産党個人じゃなくて、聞いていた私の す, すごく嫌な感じに受けました。 その不快な思いをさせてしまうっていうそこはやっぱり無礼な文言を使うっていうことはあってはならないというふうに思うんですけれどもそれに対してその、まあ、一つの政党や個人ではなくて区議会全体に、まあ、こういろんな思いが波及したっていうことに対して靴沢議員はどのように思ってらっしゃるのか私ちょっとお伺いしたいと思います。はい靴議員、えー、私そそもそもですね えー、共産党さんの内裏たすきによる選挙違反がなければ、こんな無礼な発言はしてなかったんですけれども、まあ、自分では無礼とは思っておりません、えー、適切な表現だと思っておりますけれども、で、えーまあ、あの星議員も二度とこんなことがないとおっしゃっておりましたけどそんなの簡単であります、共産党さんが二度と豊島区内で選挙違反を起こさなければいいのであります。えー質問でし 発言に対して、別にその一つの政党じゃなくて、議会全体が非常にこう、不快な思いをせざるをえないということに対して、さんはどんどなななふうにお考えなのかなっ て, 思っています、えー、皆さん、不快に思ってらっしゃるかもしれませんけれども、共産党さんの法律違反を止める方が先ではないでしょうか、優先されるべき事項ではないでしょうか。 はい、和あのどうしてもですね、一つの政党さんの、まあえー、って言動といいますか、そこにどうしても焦点が絞られてきてしまうんですけれども、改めて私はですね、地方自治法の132条 の, その趣旨があって、ですね、発言はもちろん自由なんですよ、だけれども、そこに日々の保持というのが、こう、地方自治法上、うっているんですけれども、皆さん改めて、 まあ、今お話、まあ、別に、あの、伺いましたけれども。理事に関係のないとて言いますかね。その、地方公共団体に、関係のない発言をして。その、まあ、侮辱をするような言、言、言葉に至ったということに対して。何かそういう思いというのは、どういうことなのか、お聞かせいただきたいと思います。はい、一回。ええ、私の質問のタイトルは、中立で公平な選挙のため。 というものでありました豊島、えー、区内で行われている選挙違反、内入助けですね、これについて言うのはあ、まるで最もではないんでしょうか、えー、私はです、ね、あの内入内た助けがだめだという、違法だ、犯罪だ の, の先のです、ね、どうして共産党さんはこういうことをやるんでしょうかというのをご説明、えー、いたしました。えー、ただそれだけであります 兄弟とですね、えー、から外れた発言をしたつもりはありません。忠実で公正な選挙のために共産党さんの内輪たすきの選挙違反を、えー、止めなくてはならない、えー、この一心で発言いたしました。はいはいわかりまあ本当に忠実公正みん、ね、やっぱり治療されればそれを直してますしそういう選挙活動をしています。それはもう草野さんの。 言うまでもなく、ここれは当たり前のととだというふうに思います。しかしそのその後の発言がですねちょっと公職選挙法ちょっと外していただいて発言に対してやっぱり公然とその批判をするだけではなく無礼な言葉や侮辱をするとかそういったことはやっぱりあってはならないというふうに私は思うんですけれどもそれに対して改めて靴田さんは。 どうも答えをしたのお聞きして私の質問でしたいと思いますはい、つわえ無、ー、ブレブ侮辱をした覚えはありません、正当な批判であります、共産党さんの本性を説明いたしまして、えー、それについてえんげつない表現があ使われたことは、その本性がえんげつないからであります、えー、さらにですね、えー、質問なんでした<笑> はい、はいえーまあ、今それでいいので言われましたけれどもまたあのこういう機会があったらば私はまた同じことをすると思います、えー、豊島区内での内議たすきの選挙違反は厳しく糾弾してですね私たちがやらないことをやっている犯罪であるでさらにですね侮、えー、辱だ無礼だというのであれば えー、何を懲罰委員会なのか頼らずに司法に訴えればいいのであります共産党さんは内理たすきの是非は司法が判断するんだからつべこべ言うなというようなことを言っておられましたけれどもだったら私にも対しても侮辱だ名誉すんだと思うんだったらは司法に訴えればいいんではないでしょうかこれもなんかねいいとこ取りの卑怯秘密そのものだと思います で、はい、もう、えーとまあ、日本共産党さんが仮に政権を取ったら、えー、と富の平等を、平等配分をする前に、富の集約をしないといけないので、その富の集約をするときに、 えー、っと民主主義のでやってた人たちがあの反対する人たちもいるんだけどもその反対する人たちに対して暴力も辞さないというところが、あのー、あるとい う, うそうい う, う、まあ、政党であるということで、えー、っとこのお国家公安委員会でしたっけ公安調査庁でしたっけそれのお対象になっている公安 監視対象になっているっていうことをまああのー、簡単にわかりやすくこのえっ、ー、と便宜な言葉で述べたっていうそういう意味とをと捉えたんですけれどもそういう意味ですかねこの一般質問でのあの担保についてはちょっと教えてください。はい、福田委員。えその通りでございます。えー、政府もですね不親切です。 えー、暴力革命を放棄していない、破、えー、防法に基づく公安監視対象であると正式な発表になっているんですけど、それだけでは分かりにくいですよね、共産党さんは革命を目指しており、革命が成功した暁には、逆らう者はやられてしまうと、えー、そういう風に政府が説明してくれたら、我々も分かりやすいんですよね、えー、そういう説明でありました。 はい、来ました委員長。だから、まあ、特にそのまあ、新しいなんていうか材料でなんかしゃべっているとか、そういうことじゃなくって、まあ、一般のあー公安調査庁の常識として、そういう政府のスタンスとして、日本共産党に対しては、そういう認識をこう持っているという、それを、うん、分かりやすく、あのー、世間の人たちに、えー、と発信するために、まあ、このような発言が終わったと い, ということだと思います。 でもう一つの秘境、うん、卑, 卑劣っていうところについては、まあ、僕はあのー、この5月の23日の、えー、とー共産党さんの演説会の時に内輪の助けをやってて、えーとーまあ、それが東京都選管からあ特に。 えー、助けは政治活動として使っちゃだめですよっていうのを、まあ、堂々とこうやって、そ、え、れ、ー、で、そのやっている姿のツイッターをまだ消 す, 消すこともなくですね、あのー、また、えー、と一部、清水 副, 副幹事長さんのニュースには、あのー、私がその、えー、と司会をやりましたみたいなんですね、あのー、違法な。 写真ととともにこう公然報されているっていうこと自体はやはりこれはあの法律について軽視をされているんだなっていうあのそういう観点から、えー、この、えー、と表現とかあまたあ言われていらっしゃる方向についてはあ全く私どもと一緒だと思うんですけどもやはりそういうことでこの卑怯だとか亀裂っていうのはそういう意味で。 はかお世話をされたと思うんですけどそれでよろしいですはい靴田議員いいとこどりのお卑怯卑劣と言いましたけれどもまああの私を司法に訴えない、えー、自分らは司法の判断はつべこぶ言うなぁであるとかですね議長のお呼びかけには答えずに議長は呼ぶと、えー、これもいいとこどりの卑怯卑劣、うん、まさしく適切な表現であったなと思っています委長はい山下し員 えー、っとま あ, あやはりいや今日の委員会の忽田さんの発言をずっと聞いてても議員の何て言うか質のそういうことがあります、あのー、靴田さんに伺うんですけども、まあえー、通常の懲罰という意味ではですねこういうような重いところで懲罰委員会が開かれてると思うんですけれどもこういう事例とですね<笑> あの、靴沢さんの今回の事例については、どういう感想をお 持, ちお持ちなのか、ちょっとその辺の感想を伺えればと思います。はい、大臣。ええー、私に何か言い返しても、やってもいいですよ。えー、売り言葉に買い言葉で、えー、乗ってしまったんだと思っております。まあ、あの要するに、なんの強圧動機があると思っております。はい、聞きました。はい。 えー、っとあとですね、あのー、やっぱり、えー、議会での、えー、会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用しまたは他人の生活にわたる言動をしてはならない、それから豊島区議会会規則百0 3条では、議員は。 議会の起因を思いじなければならない、えー、こういう規定、定めがあるわけですよこの点に照らして、先ほどから若い人や、栃木、ね、それからもう、武君の議員からも質問がありましたけど、はっきり言ってまともに答えてないですよ。ね私のえー 正当な発言だとか、えー、こういうしか答えてないんだけども、この地方自治法、無礼 の, の言葉、えー、それから議会の貧乏を生んでなければならない、この点で、菅沢さんの発言はどうなんですかと、どういうふうに思いますかと、もう皆さんからね、質問されてるんですけど、まとまり答えてないですよ、どいかがですか、改めて聞きます。 はいいついえー、先ほどからもあのまともに答えているつもりであります共産党さんが土島区くないんでですね選挙違反しなければいいんですよそうすれば私もグレーな言葉を吐かなくていいのでありますこれは全く関係なくないじゃないですか原因そのものなんですから違いますかはい警部員先ほどから何度も言っているけども 委員会と本会議での委員の発言を今問題にしているんだって私たちは靴沢さんのインターネット上の数々の発言これを問題にし て, してるんじゃないんですだからたすきの問題も同じなんですであのこれを問題にしてないんですと 礼の言葉とね、議会の品位を、靴田さんはどういうふうに受け止めてますかって、質問していただきました。はい、えー、靴田議員。あのですね、共産党さんが、違法行為が平気だ。えー、全然、悪びきれる様子もない。司、え、法、ー、に判断するんだから、つべこべ言うな。こうおっしゃったから、共産党さんは、なんで法律違反が平気なのか、えー、こういう理由なんです。 えいうことを説明するための表現が仮に無礼だったとしてもですね私は今でも共産党さんが何で違法行為をするかその理由を説明するには適切な表現だったと思っております、はい、まあ何度聞いてもね他の皆さんから聞いても同じような答弁しか、えー、出ないですね もうあの自分の無礼な発言ではない、えー、正当な発言だとか、こういう、まあ、答弁しか返っておきませんので、もうこれについては、ね、聞かないんですが、ただ、そのすきの問題でもね、もう私何度も話し上げてますけども、あの国会の答弁でも検察庁の、警察庁の答弁でもね、 一的に選挙違反だと言えない最終的には司法の判断だとこういう答弁なんですそれを一方的に豊島区議会で選挙違反だ選挙違反だと言ってあの区議会の中でああいう発言をするってことはえまさにねこれは無礼な言葉にあの該当するで私たち、えー、豊島区議団も、えー、本当にね あの慎重にあの議論しました、えー、6月23日一般質問が起こった時に私たちが休憩動議出したんですがこの休憩動議認められなくてその後政府幹事長会議をやったわけですでこれで時間もうんと取りました鈴蘭さんそれであのまあ一般質 一般質問終了後に、まあ政府幹事会をやりました。その時に各会派から暴言、誹謗中傷、豊島区議会の非議が、えー、問われている、えー、削除と削除を謝罪、ね各会派から議論あの議事録を見て判断するこういう発言があったんです。で私たちは共産党区議団はやっぱり 政府幹事長会議の議論を踏まえて、えー、本当に懲罰動議を提出するかどうか、本当に慎重にね、本当に慎重に、えー、議論を行った、その結果、これは懲罰動議出すにあたっては、えー、自販車あの、3日以内に提出しなければなりません、東京都議選の都議会議員選挙の告示日でもありました。 私たちも本当に忙しい、もう日程が。夕日詰めではあったんですけど、この問題やっぱりね、と市議会の。議会の議員が。やっぱり貶められている、大変重大な問題だと。そういうことで、同、え、議、ー、を提出したわけなんです。で、政府官庁会議で、さまざまな議論がありました。あの、ある党から。あの、まあ、除名もあると。 大変重いんだとこういう発言が再三繰り返されましたで、その時私は「除名は念頭にありませんと」とはっきり政府官庁会議でも述べましたそういう経緯もあるんですあのこの時間は、まあ質疑ですのであの公職選挙の問題でかこういう私の見解は述べることはもう それでは次の審査の中であのやりたいと思いますので、まあ、あの質疑はこれで私は、今、はい、が質疑が残りございましたら、よろしいですか。はい、えー、それでは、えー、質疑を終わります。下議院は退室願います。 発言はありましたけれども、あとそれのようにですね、あの削除しようと思う。さまざまなやり取り聞かせていただきました。また、えー、政府委員長会の幹事長会においてもですね、あのもうすでにこの委員会立ち上げるかどうかというところからさまざまなあ話がありました。えー、本日まあ委員長を務めて末日した私の幹事長からですね、政府幹事長会の時に、えー、共産党さんからのですね、の、え、各、ー、議員さんから。 自民党安倍政権についてのさまざまな、えー、批判、これについて、えー、もう指摘をさせていただいております、えー、一般を示すとです、ねえー、違法、無法をされた暴挙であるいや、安倍政権の無法な態度である、これは平成31年第1回定例会の議務議員の一般人の発言です、無、えー、制限の無力行使に道を開く、えー、これは平成30年第4回定例会の渡辺議員の発言など、 えー、我々からすると事実本であったり、えー、私たち自民党はずっと非常にグレーであるというように感じる表現もこれまでにつかれてきております。えー、そうした中で、私たちはこの発言に対していちいち懲罰であるとか、えー、休憩を要求したりということは、これまで私の知る限りありません、えー。これは共産党議員さんの考え方であって、選挙で国民に政策を訴えて選ばれてきた議員の発言であると 私たちは、は、民のの負を受けた議員の発言は大変重いと考えます。私たちも共産党さんの発言を見過ごすことができないと感じることも多々ありましたが今までの発言に対して懲罰を求めることなどをしてこなかったのはこの議員の発言は重いということに尽きるからでありますえこうした中で今回の委員会は副座委員への懲罰を課すべきかその上で懲罰が必要と判断したならば 先ほど木下委員からもありまして、議員の資格を奪い取り、除名という判断を行うこともできる、非常に重い委員会であるということは、質疑の中でも確認しております。先ほども申し上げましたとおり、議員の発言は大変重いです。靴沢議員も、区民の皆様へ自分の政策などを訴えて当選されてきた上で、今活動をされているわけです。先ほど申し述べましたが、共産党さん自身が、政権与党への批判を既に展開しているわけで そののような中で、で議員がである共産党ささんへ批判について発言をされました。え確かに、菅沢議員ご本人からも、え本会議場におけ立一般、心情の弁明の際にはえげつない、本日もそういうようなことをおっしゃっていました、えげつない発言であったということは申しておりました。しかしながら、区民から選ばれている議員となったものの、今回の発言について、これを懲罰にかけるかということについては、私はいかがなものかと思います。 そういった中で、このブレーの言葉ということで、政府官庁から7月に配られたものを参考にさせていただいて、まあ、これ、判例などで、ですね、いろんなケースバイケースなんですけれども、私はこれ、非常に参考に値すると思ったので、す。議員の発言がブレーの言葉であると言われるには、いろいろありますけれども、事故の意見を述べ、または他の議員等の意見を批判するについて、必要な発言であるべき、 たとえその素地が通列であって、それがために、あこれがために、他の議員との正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によってずるやむを得ない結果であって、これをもって議員が同時に言う、グレーのことを用いたと返すことができない、こういうような判例ができ、まあ先ほど申し上げた、判例はケースバイケースですですけれども、私はこれ、非常に参考になると思います。 今回、共産党さんと立憲と島さんの3名のうち2名の方から、議会での、えー、無礼な発言についての懲罰動意が提出され、えー、本日2回目の委員会が開かれております。えー、我々、先ほど申し上げましたとおり、今まで共産党さんから自民党政権に対しての発言については、無礼であると感じることは多々ありました。えー、今回の一件で、共産党さんも今後の発言について、今一度注意し、襟を正していただけるのではないかと期待をしております。 またこうした議員による発言についての懲罰というものは、区民のための議会というより、議員のための議会というか、区民の方から思われてしまうのではないかなという危惧があります。単自治体であるような懲罰をやり合うような、こういったことがないような形で、今後は議会を進めていく、そういう方向が正しいのではないかなというふうに思います。私の意見をいますはい、北北委員民党 か, からは まあ、発言させていたただきましたが、私としては一言付け加えさせていただきたいのは先ほど岐阜委員からですねたすきの件と今回の懲罰委員会は別物だというご発言ございましたたすきはあ、まあ、場外というか、まあえー、議会外で行われてきたことというご発言がございましたがこれは全くあの、えー、義務委員の意見については私は反対をさせていただきますそもそも この靴尾議員の一般質問の発言に至った背景は、5月25日の議員協議会の中において指摘された日本共産党公認の都議会議員候補予定者が、5人目入りの助けをかけて屋外で街頭演説を行っていたことから始まったと思っています。日本共産党の見解では、は、これが公職選挙法違反かかどうかは 司法の判断によるものとして、謝罪や SNS からの写真の削除を 行, 行っていないというところからもそうでありますが、東京都選挙管理委員会からは、都議選立候補予定の政党へ、今回通達した文書の中で、政治活動、選挙期間内の活動において、個人名入りの助けを着用してはならないという、 こととがちゃんと明記してございますそして実際に個人名の内リタスキを着用して政治活動を行っていたのは日本共産党さんの候補者候補予定者だけであったというふうに私は記憶していますそのそこを見た区民の皆さんがこれいかがなものかということで国会議員にそれを投げかけそれで全境で共産党さんに質問をしたということが きっっかけけとなったわけでで、ございますのでこれは全く、えー、街頭演説で内裏の助けをしていたことが発端となって今回の靴沢議員の質問に至ったということは間違いないことでありまして政府幹事長会でも、えーえー、その事前通告があった中で全協で公明党さんから発言があったということを私は記憶しておりますのでこれとこの件と 今回の懲罰委員会は全く無関係ということの発言は私は間違っているというふうに思っています、まあ、そういった中で先ほどから申し上げていますように47年間開かれていなかったこの懲罰委員会の重みそして憲法で保障された言論の自由に対してグレーというまあ何ていうの主観的な感覚で議会内でここまではいいとか悪いとか 言葉のルールーを作るべきだととかいいうことについては私は、その、えー、実践を引くことは大変難しいのではないか、そしてそれを決めることがこの調和委員会であるということについては、大変あの重く受け止めておりますので、ここについても無理があるのではないかというふうに思っています、また、えー、組私たちもそうです、靴澤氏もそうですが、靴が議員もそうですが、区民の信託を受けて、まあ、議員になっているわけですから。 言論の制限を私たち議員が、議会側が、えー、それぞれ行うということについても、私はそこに疑問を感じている一人でもありますので、まあ、今回あの、懲罰委員会のかけるかどうか、えー、懲罰をカットするのか、非とするのかということでございますが、結論から申し上げますと、我々は懲罰については否決とさせていただきたいというのが、あの自民党としての意見。